こんにちは、アブです。今日はですね、ミニマリストは飽きました。退屈なら次の〇〇をしましょうって話をしていこうかなと思います。皆さん、えミニマリストが飽きたっていう人は結構いらっしゃるっていうのをご存知でしょうか実はねあの、検索をしてみると面白いんですけれども、もうミニマリスト飽きましたよっていう検索が結構増えてるんですよ。いや、確かに。いや僕もミニマリスト系 の, あの動画投稿をいくつかやってるんですけれども、確かにもう喋ることないんですよ。 例えばですよ。例えば、物を減らしましょうねとか、固定費を下げましょうとか、好きなものに囲まれて生活すると、すごく幸せ度、幸福度が増しますよっていうような話が結構あると思うんですよ。ただ、もうね。 お腹いっぱいになるほどその話聞いたなっていうのが正直なね、僕が思ってることなんですけど、皆さんも多分ね、結構思ってる方もいらっしゃるかなと思います。で、ね、今日はえ自分の、僕もね、昔え好きなもので囲まれるとか、物減らしましょうねっていうような話をしてるんで、その自分の発言に対して突っ込みながら、飽きてくるよなーって思いながら、じゃあ飽きた後にえ何をすべきなのか、3つ、2つかな、2つのえポイントを押さえつつ、次、おすすめの。 次先取りすべきミニマリストな次に流行るような〇〇という話をしていこうかなと思います僕のチャンネルではこうしたミニマルな話だとかあとはねフリーランスの生活だとか先取り、えー、より未来を予測しながら先取っていく生活スタイルを、えー、まとめていますよかったらチャンネル登録お願いします応援登録お願いしますで今日の話なんですけれどもミニマリストに飽きたよっていう人も結構いらっしゃって多分、えー、皆さんの周りにも 少なからずいるのかなと。このチャンネルを見てくださっている方も、えー、ミニマリスト系の発信をちょっと飽きたなって思っている方もいらっしゃるかなと。えー、僕も昔あの、福岡のコストパフォーマンスいい生活、月8万円で生活してますよっていうような動画をアップして、1万再生ぐらいして結構バズったんですけれども、えー、ツイッターも1万、えー、1.5 万いいねぐらい。 なっっててすごいバズってそこからフォロワーさんも増えたんですけれどもそういった話を最近しなくなって今度は別のことを発信してるんですけれどもまあ正直ミニマル系の話は飽きてくるなっていうのは僕も思ってるところです。 まあ、正直生き方というか生活の仕方なんで普遍的なものずっと更新されていくものなんでそんな大したあれでもないんですけれどもそもそもミニマリストって何だったかっていうと結構ね僕はね2種類あるなっていうふうに思ってますでミニマリストにも2種類ってどんな人がいるかっていうと1種類目1人目がマキシマム で、元々荷物をいっぱい持っていて、荷物に溢れ返っていった生活をしていて、ちょっとだけ荷物を減らすと生活がより良くなったよって い, というタイプの人。結構主婦の方に多いのかなっていう風な印象で。片付け、少ないもので生活して、片付けることによってすっきり生活できるよっていうようなタイプの人がいらっしゃるかなと。皆さんの身の回りにもいらっしゃいませんか 例えば紙袋、スーパーでもらった袋とか、えーね、百貨店で買ってきた時にもらう紙袋をひたすらすごい棚に入れていてもう一面ずらーっと紙袋で覆われてるように部屋を持ってるようなタイプの人で、まあ、紙袋って何か使えるしちょっと包、ね、装用紙とかすごい可愛いから取っとこうという形 で, ですごい取っとくんですけれども、えーね、のっけておくというか、えー、直しておく片付けておくんですけれども正直それを使わないというかなかなか使い切れないという人が多いかなと。 僕の母も そ, ういうそんな感じですごいね荷物をとかね紙袋とかめちゃくちゃ貯めてるんですけども結局使ってないっていうような状態があってそういったマキシマムな生活物にあふれすぎた生活をしている人たちがねやっぱ紙袋ってそんなにね必要ないじゃないですかなんで厳選して自分が本当に必要な3枚ぐらいをのけておくような感じでえ物を整理するとより収納スペースも増えていいじゃないかっていうような生き方をする人が一種類目。 で、もう一つ目が負担にし、二種類目のミニマリストのタイプっていうのは、僕のような感じで、製品生活、貧困生活だとか、貧乏だからこそ、えー、物が買えなくて、物が買えないから、自分で好きなものを厳選して、ミニマル荷物っていうようなタイプの人がいるのかなと。一、えー、つ目をおさらいすると、マキシマムで、主婦のようなタイプの人で、もともと荷物をめちゃくちゃ持ってて、それを減らすことによって、スッキリ生活できるタイプ。 ともう一つが、もともとお金がなくて、買えるお金がないからこそ、自分の好きなものを厳選してるタイプ、厳選するようなタイプ。僕みたいにもう大学生時代、本当お金がなくて、生活するのにもちょっとね、あのー、すごい貧乏生活をしながら、自分が好きなものを厳選して、ピックアップするというようなタイプの人の2種類に分かれてるのかなっていうふうに僕は感じています。その、ね、2種類の狭間というか、まあ、えー、渋君のような製品タイプ。 製品生活してるようなタイプと、こんまりさんのような片付け、主婦のような方で片付けてるようなタイプのミニマルさん2種類いて、その中でも、まあ、やりすぎると、やっぱり飽きてきたりとか、退屈してきたりっていうのがあるのかなっていうのは、若干、僕も思ってるところです。やっぱ正直、物減らしすぎて、もう何もない、ゼロの状態で生活するっていうのは、まあ、人間できないんで、服とか、帽子とか、必要なものっていうのがあるんで、そういった中でも、もうゼロで生活できないので、ミニマルって言っても、まあ、 少ないものっていうところで、まあ、ゼロではないっていうところで、まあ、飽きてきてる人も青天井なんでねやっぱり飽きてきてる人もいるのかなっていうところが僕は最近感じているところですじゃあ実際ミニマリスト結構飽きたよっていう人もいらっしゃると思うんですが思うんですがじゃあ次にどんな生活がよりピックアップできてミニマリストの次に進めるのかなというところの話なんですけれどもこれねおすすめのポイントが一つあってどういうことかというと ミニマリストで Twitter やったりだとか、ミニマリストとしてブログやったり YouTube やったりっていう人も結構増えてきました。で、それが稼げる、収入になるっていうことで、えー、副業としてやってる人も増えてきてます。そういう人たちが、えー、やっぱりミニマリストとして、今もう渋君とか武雄さんとかもいっぱいいろんな人がいますよね。そういった中でも、あのー、やっぱりエッジを利かせないと。 人ととと違うことをしなないいやっっぱりり伸びていかなかったりするんでそういった意味でも先取りしてミニマリストの次に来るようなものを先取りして準備しておくと先駆者になれるんで先行者優位っていう形で新しいものを先取りしてその中でもトップクラスのエッジを利かせることによってミニマリストの人たちがそっちに流れる前に やっておくと、すごく便利でいいんで、ビジネスでも上でもそういった形でやっておくと面白いかなというところで2つ紹介していきます。まず1つ目、次なるブーム、1つ目何かっていうと、田舎の古民家暮らしです。これ、古民家暮らしするミニマリストの方って結構多くなりそうだなっていう印象があって、何かっていうと、やっぱり、あのね、暮らし方、すごいね、あの暮らし方を意識している人も多いんですよ。最近に行くと、文印林くんとか。 無印で生活するとか無印の製品だけで生活したりアイテムを消化したりっていう方もいらっしゃるんですけどもそういう風な形で、えー、暮らし方を意識しながら古民家で生活する古民家で少ないものを、えー、使いながら、えー、最適な生活をするっていうような YouTube も今増えてますこれがすごい面白くて、えー、僕もそれを見てあいいなと思って今この田舎に生活してるんですけども最近僕も引っ越しまして、えー、福岡で生活してたところを まだ拠点を持っているんですけれどもそれとプラス2拠点として田舎の離島で生活してます古民家暮らしをしたくてちょっと今家を探してるんですけれどもなかなかまあいい家もう本当にねボロい廃墟は結構あるんですけれども自分がいきなり行って契約して住めるような家ってなかなか見つからないのでそういったところを探しつつ準備してます何がいいかっていうとやっぱり自然に触れながら自然に触れながら自給自足のような生活ができたりできるんですよね 小民家暮らし、皆さんに憧れる方もいらっしゃるのかなとは思うんですけれども、小民家で生活して、ゆったりした生活、都会のすごい便利な生活も、都会の便利な生活もいいんですけれども、小民家でゆったりして、まったり生活するっていうのも、ミニマリストの人にはあ相性がいいのかなというところで、えー、僕も今準備中です。そういった先取りをして、小民家暮らしするミニマリストって結構ね、やっぱり、 え、バズったりするんで、そういったところで先取りしていくと面白いのかなというところで一つ目。えー、先取りする、えー、田舎暮らしのコミック暮らしするミニマリストって話です。次。えー、次二つ目なんですけども、二つ目何かっていうと、えー、月0円のサバイバル生活するミニマリスト。これが次流行るかなと僕は思ってます。これどういうことかっていうと、ミニマリストってもともとミニマルに生活するような人っていう意味で、人っていう意味ですよね。サバイバリスト 方やサバイバリストって何かっていうと、サバイバルしながら生活する人っていうところでサバイバリストと。で、ミニマリストの次がサバイバリストになるんじゃないかなとも思ってます。これ、まあ、行き過ぎたというか、ちょっと、あのね、極端な例ですけれども、ミニマルに生活していって、やっぱり固定費を下げましょうとか、生活をより良くしましょう。お金かからない生活もいいですよってなった場合に、エッジを利かせて、より、えね、 極めていくと、やっぱりもうゼロ円生活っていうのになってくるのかと僕は思ってます。なんで、ちょっとね、それを体現するために月ゼロ円で生活するって本当できるのっていうのを、えー、やってみるために今、サバイバルの、えー、勉強を今やってます。僕自身がね。えー、どんなことしてるかっていうと、魚をね、海に潜って、えー、ついてくるんですよ。森っていうあの道具があるんで、それで槍みたいな道具で魚をついて。 その魚をついたものを食べて生活するっていうのをやってます。えー、ただあの、ね、やっぱり、あのー、お米だとか野菜だとかっていうのはやっぱり自分で作らないといけないんですよね。そういったところで今、古民家を探して畑付きの古民家を探して自分で畑を作って、えー、田んぼを作って米を作ったりとか野菜を作ったりとかっていうような自給自足をちょっと長期期間 かかけてててやってみるるののも面白いのかなっていいなとううころででで今離島で生活してるっていう感じです僕、実家がもともと農家というか、兼業農家だったりするんで、え祖母が、兼、え、業、ー、農家え、祖父が兼業、えー、農家としてやってたんで、田んぼとか畑とか、えー、まではすごいね、結構身近なものだったんですけども、海に潜るっていうのはなかなかできなかったんで、それがすごい憧れがあって、どうしても今やってる、もう憧れてたんで、今やってるっていう感じです。サバイバルですね。えー森 持って、魚ついてっていう生活をすると、もう0円。自給自足で生活費0円で生活できると。これをまあ体現できると、すごい面白いですよね、本当ミニマリストって、なんかミニマルじゃないじゃんとか言いながらも、もうサバイバリスト、もう0円生活になると、本当にミニマルになるんで、その必要最低限のもので生活するってことになるんで、これはすごいエッジが効いてて面白いかなっていうのを今、えー、個人的には思ってます。もしね、これを見てくださってる方が、ミニマリスト飽きちゃったよと。 もうミニマリストなんて退屈なんだから、えー、サバイバルしようよっていうふうに思ってくださった方は、えー、ぜひぜひ一緒にサバイバルしましょうでねもしあ興味がある方は今あの僕の持ってるオンラインサロンの方で、えー、サバイバル合宿プチサバイバル合宿一泊二日みたいなのもやってます、えー、これどういうことかっていうともう本当にキャンプ場とかに行ってまずはキャンプ場に行ってで一人用のテント持って で、キャンプ場行ってで、キャンプ場の近くに海がある。で、その海で潜って、魚を取ってきて、魚を釣ってきて、で、それを焼いて食べて生活する。っていうようなのをもう、一泊二日のライトのやつをすごくやってます。で、お風呂も自分で沸かすのではなくて、で、もうライトのやつなんで、あのー、ね、温泉とか行ったりだとか、銭湯行ったりだとかして、<笑>生活して、プチサバイバルの合宿みたいなのもやってます。 でこの前やったのは面白くて、イキっていう長崎のイキでやったんですけども、イルカが見えるカフェがあるんですよ。イルカが住んでる、えー、海があって、そこを、まあ、イルカ管理されてるんですけども、動物園の感じかな、水族館みたいな感じでイルカが管理されていて、それを見ながら仕事ができるカフェがあります。コワーキングなんですけども、そこで、えー、イルカと戯れながら仕事ができる場所もあるんで、僕もあのリモートワーカーとして、リモートワークしながら、 生活してるんで仕事は Wi-Fi をつないでパソコンで仕事するっていうのをやったりとかスマホで仕事したりするんでそういったところでやっ て, てるという感じです<笑>こういう風に島の場合ねあのアナウンスもあるんですよすごい面白いですよねもうねなんかね一番最初びっくりしたんですけどもこういうアナウンスがあってで、えー、なんかね島民の人に情報が渡るっていうのが島の面白いところです というわけで今日のまとめをお話しすると、ミニマリストは飽きましたよっていう人にとっては、もしおすすめであれば、できるのであれば、サバイバリストになるっていうのもおすすめかなというところです。もしよかったら概要欄に僕はサバイバリストとしてどんな生活をしているのかっていうのをブログの記事にしてます。よかったら記事を見ていただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。